今日はハワイのダイヤモンドヘッドを見ながら気持ちいいストレッチ一緒にやっていきましょう今日は立ち姿勢がとっても綺麗になる特に反り腰さんにやっていただきたいストレッチやっていきましょう両手を前について右膝を曲げて左足はね後ろにまっすぐ伸ばしちゃいますそれで左のね足は指を立てていきましょうそしたら息を大きく吸って吐きながらこの伸ばしてる左足をかかとをね 後ろにぐーっと蹴っていきます。かかとを後ろにぐーっと蹴りましょう。で蹴ったら自然にね膝が浮いてくると思います。それでいいですよ。でもかかと蹴る方が大事。でゆっくりと戻しましょう。たったこれだけ。十回いきますよ。二、吐いて。てかかとをぐーっと蹴っておへそ少し引き込んで腰反らないようにしていきます。 で吸って戻す3、吐いてかかとしっかりと蹴ってもっと蹴ってぐーっと蹴りましょうそうするとね左の股関節の前そけい部伸びてきますねはい、吸って戻す4、吐いてぐーっと蹴って蹴って蹴って蹴ってはい、吸って戻す5、吐いて腰反らないようにおへそ背中にねちょっと引き込んでいきます はい、吸って戻す、6吐いて、かかとを後ろに、かかとを後ろにです。はい、吸って戻す、7吐いて、かかと。息しっかりと吐きましょう。はい、吸って戻す、8吐いて、はい、吸って戻す、9吐いて、 吸って戻す、十、吐いて、かかとをしっかり後ろに蹴ります。蹴れるところまで蹴りましょう。はい、吸って戻しましょう。そしたらラストね、キープしますね。かかとをしっかり後ろにぐっと蹴って、十九、八、七、六、五四、三、二、一、ゼロ。戻しましょう。はい、そしたら、は、たい、いきますね。右足を伸ばしていただいて。 かかと立てますすねはいそしたら一緒です吸って吐きながらかかと後ろにぐーっと蹴って右の股関節、そけい部の前しっかり伸ばします。かかとを後ろに蹴りますよ。はい吸って戻す、2、吐いて、ぐーっとね、このそけい部、ここがすごく伸びてるの<笑>感じていきましょう。はい吸って戻す、3、吐いて、 蹴か蹴か蹴っっってかかとを蹴って、てはい、吸って戻す4吐いてもうちょっと蹴りましょうかかとを後ろにはい、吸って戻す5を吐いてはい、吸って戻す6吐いてもうちょっとかかとをしっかり蹴ります吸って戻す 七、吐いて、はい、吸って戻す。八、吐いて、かかとしっかり蹴りますよ。はい、吸って戻す。九、吐いて、かかとしっかり蹴って、はい、吸って戻す。十、吐いて、かかと、かかともうちょっと、もうちょっと蹴りましょう。 はい、吸って戻したらキープしますね。吐いて、かかとをしっかりグーッと蹴ったら自然に膝が浮いてきます。かかともうちょっと蹴って、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、力を抜きましょう。はい、そしたら一回ね、お尻をかかとに持ってって腰丸めていきましょう。 それではゆっくりと起き上がって右の足を前に出して右の膝90度左の膝も90度にします右の骨盤が上がらないで、右の骨盤しっかり下げて骨盤左右高さ一緒にしていきますねその状態で骨盤を 後ろにちょっとピコッと出す感じこれがね皆さんが得意な反り腰さんが得意な骨盤が前傾で吐いてふーっと恥骨を前に出すようにしておへそ背中に引き込んで腰をなるべく丸めていきますそうするとこの左のそけ部が伸びてきますよね、はい、吸って反って吐いてーもう恥骨をねみぞおちの方にこうに持ち上げてくる感じ はい、吸って戻す十回いきましょう。三、吐いて、息吐き切ります。肋骨締めましょう。はい、吸って戻す四、吐いて、はい、吸って戻す五を吐いて、こうお尻をね、こうしっかりと後傾していきます骨盤。はい、吸って戻す。そしたらそれにね骨盤提筋呼吸い つけてみましょう。六、吐いて、恥骨を前に、おへそ背中に引き込んで、骨盤底筋この時、ちつをぐーっと引き込みます。さらに粗腱も伸びていきますね。吸って骨盤前傾、七、吐いて、おへそ背中に引き込んで息吐き切ります。はい、吸って戻す、八、吐いてしっかり骨盤後傾ですね。 はい、吸って戻す吸う吐いてはい、吸って戻す10吐いてしっかり骨盤後傾ですはい、吸って戻ったらキープしましょう吐いて骨盤しっかり後傾丸めて恥骨みぞおちに引き上げて肋骨締めて膣引き上げますやることいっぱい十九。 はいそしたら反対ね左の足を前に出して今度右のもものそけ部の前に伸ばしていきますねはいそれではいきましょう膝90度後ろの膝も90度こうならないようにねしていきますはいそしたら吸ってまず骨盤前傾これ反り腰さん得意ですね。 吐いて骨盤後傾恥骨を前に出すようにしておへそ背中に引き込んで肋骨締めますもうね今から骨盤底筋引き上げられちゃう方はちょっと引き上げようとしてみましょうここすごく伸びてますよはい吸って前傾吐いて息吐き切りますおへそ背中にしっかり引き込んで、はい、吸って戻る3吐いて はい、吸って戻る、四、吐いて、ちこつを前、もしくは上、おへそ背中です。吸って戻る、五、お吐いて。はい、吸って戻る、前傾しますね、六、吐いて、骨盤後傾です。はい、吸って戻る、七、吐いて。 はい、吸って戻る、八吐いて。はい、吸って戻る、九吐いて。おへそしっかり引き込みますよ。吸って戻る、十吐いて、しっかりと骨盤後傾します。はい、吸って戻ったらキープしましょう。吐いて骨盤後傾して。 チコツを水落ちにぐーっと引き上げておへそ背中に引き込んで骨盤底筋ちつ引き上げて十九八七六五四三二一ゼロ力を抜きましょうここがねかなり伸びたな感じられたんじゃないかと思いますそしたらラストねこの粗径部の伸びを体全体につなげていきましょうはいそしたら右足前に出して で前にね今度はぐーっときましょうただ膝が足首より前に行かないように足首をねもうちょっと必ず膝の真下に足首来るようにしていきますでそしたら手を膝の上に置いて左手上に上げましょうで吸って吐きながら気持ちいいところまで右に倒れますそうすると左のそけ部さらに伸びてきますねでちょっと手前で少し後ろで天井を見ていきましょうお腹も伸ばします 吐いて前。吸って後ろ。吐いて前。吸って後ろ。また四回いきましょう。吐いて前。吸って後ろ。吐いて前。はい、吸って後ろ。指先ぐーっと引き上げて。十九、八、七、六、五、四、三。3 2 1 0力を抜ききままししょうはい、そしたらラストいきますね左足前です前にぐっといってでも膝が足首よりも前にいかないより足首も前に動かします。はいそしたら膝の上に置いて右手天井に上げましょう。で吸って吐いて気持ちいいところまで左に倒れて。で吐いて前。吸って。 で上三枚吸って上お腹も伸ばして吐いて前吸って上あと四回吐いて前吸って上吐いて前吸って上はいそしたら指先ツーンと左に伸ばしてで十九八七 6 4 4 3 2 1 0はあ、はい一回ね腰を丸めてチャイルズポーズでお休みしましょう、はあ、はいいかがだったでしょうか反り腰さんの特徴は骨盤が前傾していてこの 素形部のところがね短くなっちゃってる方がすごく多いんですね硬くなってなのでここをね今みたいにしっかり伸ばすことによって反り腰が治ってきて反り腰が治ってくると腰痛とかがなくなる以上にお腹がねへこんできますやっぱりね反り腰さんってなかなかお腹の力が抜けちゃってる方が多いので反り腰を治すことによってお腹の力がねしっかり普段から入るようになってきますなのでぜひここ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 諦めないで人生後半戦より楽しくしなやかに生きていきましょうそれではまた